こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画の前に4本の動画で基本のことをお教えしました。まだこちらの基本講座をご覧になっていない方は、まずはそちらをご覧くださいね。概要欄にリンクを貼っておきます。潜在意識とは簡単に言うと、 過去の自分であるということをお話ししましたね。現在の自分の中に過去の自分がいると思うと潜在意識は小さいような気がしますが、実はとても大きいのです。過去の自分はたくさんいます。だから潜在意識の力は大きいんです。ということは、現在の自分が過去の自分をコントロールできたら、とても力が増えますよね。潜在意識を変えるには、6歳の自分をイメージして、 その自分と対話するというのがポイントでした。この6歳の自分をインナーチャイルドというのでしたね。潜在意識を変えるためには、6歳の自分とあなた自身が対話しなければいけないので、他人にあなたの潜在意識を変えてもらうということはできません。あなたを変えられるのは、あなただけです。逆に言うと、これはとても安全です。では、今日は、それを実際にやってみましょう。 テーマは、自分を癒す方法です。昔、辛い思いをした、という体験はありませんか誰でも一つや二つはありますよね。学校でいじめられたとか、お父さんに怒られたとかで、すごく悔しかったとか、大泣きした、というような体験です。こんな時、心はどうなっているでしょうか今はもう普段思い出すことはないでしょうが、 潜在意識の中ではまだその自分が生きているんですね。潜在意識のあなたは気がつかなくても、潜在意識のその自分はまだ過去の状況の中に生きているので、似たようなシーンを恐れていたりします。この自分を放っておくと、時には思わぬ反応をする自分が現れますから、先に対処しておいた方がいいでしょう。自分でできる簡単な対処法をお教えしますね。まず、目を閉じます。 そして、何か嫌なことを体験した過去の自分を目の前にイメージします。その自分の表情をよく確認します。表情がわからないときには、雰囲気を感じ取りましょう。そして、その自分が感じている感情を、今のあなたも感じてあげます。この子は絶望しているんだなとか、この子は寂しいんだな、とかです。そして、 その感情をその子に表現します。お前は絶望しているんだねとか、お前は寂しいんだねと言ってあげるのです。つまり、その子の心に寄り添うのです。そして、その気持ち、とてもよくわかるよと言ってあげましょう。前に、潜在意識にいる自分は、現在の自分と違う、と言いましたね。今のあなたとその子は違うので、その子は、あなたを知らないのです。 その子の時間はそこで止まっているので大人のあなたは知らない人に見えていますですからこうやってお前の気持ちがわかるよと言ってあげてその子に信頼してもらうのですまずはここまでやってみてください昔のことを思い出すのは嫌だと感じるかもしれませんが現在のあなたが忘れていても過去の自分は潜在意識に残っているので思い出して そのこと対話する方がお得なのです。今日は現在の大人の自分と6歳の子供の自分が出会うというところまでやりました。皆さんもぜひ昔泣いたことや怒ったことがあったら今日学んだように自分を癒してあげてくださいね。